懐かしい顔がわくわく感の方が大きいよね、こう不安とかやの、ね、発表会とかだと、ああ、うまくいけるかなとか、そういうのはほら、あんまりもう一日もうずっと弾いってるんで、ね、なんかそういう企画として大丈夫かなって<音声>今日は、今日はね、寝ちゃったよ、普通だったら興奮して。寝<音声> 最初にこれも4年ぐらい外車すぐ壊れちゃうから、ね、これもね丈夫なやつこれほらジュースの下業者用のやつ 今日うは、けい<咳>さんのコラボレーション企画ということで、素晴らしい音楽を皆さんに聞いていただければと思っていします。 スとちゃんスで、じゃあるんですけど、失礼しいます。た<笑>。 今日は頑頑張張りりまましょうおお入るれれのはいどうい <ペー><ペー>大丈夫ですよ。 ありがとうございます。えー、皆さん改めましてこんにちは、えー、ラキラです。今日はねあのー、コンサート本当にお越しいただきありがとうございます。えー、普段はあのショッピングモールとかあの小さいカフェでね行っているのでちょっとすごくこう広いところでやるとねちょっと緊張してしまうんですけどもこ結構いっぱい入ってますね。本当はガラガラかなーって予想してたので本当はねあの空席以外は満席ですねみたいなセリフを考えてたんですけどもいや結構本当にもうこんな感じで、ねあのー、お越しいただいて本当に嬉しく思ってます。いやこんだけ入るんだったら。 あの武道館とかね、あれでもよかった。<笑>いやそれはまだ早いかもしれません。いやもうそんな感じですけどもね、あのぜひねあのそういうとこでもねできるようにあのこれからもね皆さん応援の方どうぞよろしくお願いいたします。<笑>では次の曲はね、今写真をじっくりこうね集中して見てほしいと思います。ではロンドンお楽しみください。 Thank、you さんの曲で多くの人が助けられ涙を流した方も多いそうですその中のお一人ファッションモデルでもあり女優でもあり安斎弘子さんのエピソードをご紹介いたしますなおこのエピソードは今年2月に発売された「バルドーの告白」の内容を 一部抜粋させていただいております体いっぱいでピアノを弾く男性の姿が入ってきたその人に引き寄せられ近くで涙を流し立っていたするとピアノを弾きながら笑顔で「どうした その人が声をかけてきた思わず「私死にたいんです」と言ってしまった泣きじゃくる私にその人は笑顔で質問を重ねたなんでですか大切なものをなくしてしまって 自分の何かがなくなくっっちゃって何を目標にして生きていいのかがわからないからもう私なんて必要ないと思うんですそう答えるとその人は笑顔で言ったじゃあ僕の一生のお願い聞いてもらえますか生きてください 生きたら必ずいいこといっぱいありますから私はあなたには何も分かってないじゃないですか私のつらさなんて分からないでしょうと怒りをあらわにしてしまったでもわかります僕の一生のお願いを 守ってくださいお願いします一生のお願いですもう一度生きてみようかな私はラキラさんとの約束を守ることにした安西弘子さんの心の支えになった曲 セカンドアルバムよりインビゴレイティングどうぞお聴きください 普段こうね、演奏ばっかりして、今一方的なライブなんですけどね、結構こういうちょっとね、あの。そういう休憩っぽい感じの特徴もいいかなと思って、今回無理くり。自分がお願いして、実現したんですけども、今日本当に遠くからなんか、私のためにお越しいただき、はい、ありがとうございます、はい。よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまず初めに、ラキラという名前の由来について、教えていただけますか。はい、そうですみません、アキラって、皆さんなかなかちょっと。最初見るとね、なんだろうっていう名前なんですけども、自分の本当の名前が、ね、アキラって言うんですね、はいで。アキラだと。 まあ、多いと同じ名前が結構多いのでちょっとこう変えた感じって考えたときに、まあ、うちの親戚が、ね、反対から読んでも分かりやすいラキラなんかいいんじゃないっということで、はいはい、ストリートミュージシャンになられて何年目になりますすか、はい、そうですね一応ストリートの前にもバンド活動ということでいろいろ音楽活動はしてきたんですけども、まあ、純粋にこのソロに切り替えてストリートをやったのは丸7年で今8年目、えっと、おかげさまで皆さんの8年目を迎えることができて。 はいまあ、それ今回のコンサートは一応7年できたということもねあのそういうあの感謝の企画のコンサートになっておりま す, そうなんですか、はい、ストリートミュージシャンになられる前は何をされていたんですかあそうですねよく皆さんから言われるんですけど、まあ、一応自分サラリーマンっていうか、まあ、普通のねあの、はいまあ、ネクタイでけ、ね<笑>でまあ、アけて満員電車にいられて、まあ、本当にこう普通にこう働いてたんですけど、ねまあ、何があれが今こんななっちゃったみたいな感じですけど。<笑> どのようなことをされていたんですか<笑>あそうそう一応あの製造業というお仕事なんでも、はい、のづくりの、ね、仕事をずっと、まあ、していました例えばカーオーディオとかあのあのカセットデッキとかああいうオーディオ関係 の,、ね、あのものを作ってたんですよだそういえば音楽は、ね、好きだったのでそういうメーカーに一応、就職した、まあ、感じです か,、ね、だから全然違う畑から、ねはい、あのちょっと音楽をやってたんですね。そう タイマー流れていますこの 曲,、はい、こ, の曲この曲のファンは非常に多いですよねのこの曲好きな方拍手お願いします結構チラフラありがとうございますまあ皆さん半分ぐらいは付き合いで拍手してると思うんですけども<笑><笑>、まあ、この曲あのやっぱり自分もね結構思い出になってもしこの前今 おかえさまで12枚作ることできたアルバムの中で120曲あってももし1曲だけって言ったらこの曲選ぶかなっていうまあそんな感じ の, あのやっぱ自分的にはねとっておきの曲に入ります、ね。 そうなんですか、はい。こちらは何かこう、どのような気持ちで作られたですか。そうですね、と、はい、これね、もう、岡山七年ぐらい前のね、曲なんで、でも一応ストリートでね。即興で作るのが、まあ、自分の曲の、ま あ, あ、の、自分の特徴なんですけども、はい、まあ、ストリート間違いのストリートで作ったのも間違いなんですけど。おそらくその街の雰囲気をね、感じながら作った曲じゃないかなって思って。そうなんですか。はいはい、こちらは。 なんていうことでしたっけ？お<笑>疲れじゃんお疲れ。もう自分いっぱいって曲をつ、一応これあのトークエって曲なんですけども、はい、皆さんこれまラジオで流れてるんですけども、ね、聞いたことある人拍手お願いします。あ、ありがとうございます あ, ありがとうございます。チラホラいません、ね、チラホラですね。ありがとうございます。 あのお母様は、ねあのはいまあ、最近、テレビとかちょっとラジオとかで楽曲の方うを、はい、提供させていただいてあのこの曲は毎週木曜日「今あのラジオ日本のね夜の朗読本の朗読」の番組で、ねはい、今使われているんで、はいまあ、結構 今, 今推しの曲のつに、はい、なってます何かこうきっかけとかがあったんですかそそういううい出演でですすとかああそうですねやっぱこれもすべてやっぱストリートの出会いで、はいまあ、そういうプロデューサーの方とか、はい、いろんな方に、まあ、こういろんな路上を通じて出会って。はい お会いさ で, で、ね、採用いただいて流れたっていう、うん、感じですね、うん。そうなんですか、はい。ちなみにこの曲のテーマとかそういったものはございますか。テーマまああからずないんですね。<笑><笑>ねテーマうんまあでも一応遠くへってあの自分ですとタイトルっていうのは、はい、曲を作った後につけることが多くて一応曲をまあ本当にその場即興で作った後に何かそれに合ったタイトルをつけるって感じの作り方なのでね結構、うん、難しいところありますよね。<笑>ごめんなさい今回。<笑> <笑>はいえー、さてあの、このようなコンサートを開かれるのは4年ぶりとお伺いしたんですけれども、ね、これまではどのようなスタイルの演奏会をなさってたんですか、うん、一応の毎月カフェとかショッピングモール、バを行っているんですけれども、はい、一応の毎年一応あの、例えばこういう企画以外にはプラネタリウムとか、いろんなこう、まあ、ここまれ、200人ぐらいの、まあ。 コロナ の, このこれ規模のコンサートをね毎年やってるんですけど、も今年はそのお誘いがちょっとなくて、とていうのもプラネタウムがねなくなってしまったんですよね、だからの町田のねあの東急のね上にあったんですけど、もそれがなくなってしまったんで、ちょっと今年はどうしようかなというときに、ああ今回、ねちょっと北見人でね あ, のあるんですけど、水源君とかがやいいたりたい、コンサートしようという感じであのまあなったとっいういきで、ね。 じゃありますか、の外のお分ときだ、はい、っ, ったいんで、はい、ありがとうございます。はい、そ の, 前のところで、 で、あの実はね、今日のためにあの書いた曲をピアニストの方と生ピアノでコラボレーションしたいと思います。えっと、紹介します。よしこさんです。どうぞお願いします。どうも今日は本当にお忙しいところありがとうございます。よしこです。一応あの自分のあの楽譜を書いてくださってるピアノの先生なんですけども、えっとどこで出会ったんでしたっけ。 まあまたまたこうマイクもそれいつまで喋るんだって言われてあ大すみませんあのまあ南でそうそうそうセンター南で自分がストリートライブやってたところをあのナンパされたんですねえ違います違う違う子供をベビーカー乗せててたらなんかすごい。 ニコニコしながら外で弾いてる人がいて な, なんでこんなに楽しそうに弾いてるんだろうってこう な, なんか羨ましいとかでもそんな出会は、ね、そ, それからあの、まあ、自分こう曲作っとてらあの譜面書いたり読んだりが苦手なんですけども、うんまあ、そういう形で自分の譜面のほうは。 あのまあピアノの先生まあ、ピアノ先生あとは有資で、音大生とかの方にこう作っていただいてるんです。今日も何部かあるんですけども、今日ね、彼女もう最近専属のように、あの。ありがとうございます。専属の学校でやるみたいな。はい、ありがとうございます。笑、まあはい、ういとこです。笑う と, とこです。学校もちょっと専属なんです。とこです そ, うそう、うん。ううっていうことで無理くりね、あの、そんな感じでね、ううのあの今回は、ね。連弾曲をやろうっていうことのために、そうそうラキラさんが作ったんです、そう。 作ってくれた曲なんですけどもそうでもアレンジはね彼女を作っ て, あの作ってちょっと変えましたね。うん、一応自分はあのオーケーを作って簡単なデモを渡してしでもアレンジしてあの、ね、やったんですよねそんな感じで、はい、今日もちょっとうまくできるかって練習がちょっとあれですけど、はい、ぜひ、ね、今日生ピアのせっかくあるのでということでじゃあ1曲「流れ」っていう曲お楽しみください。はい ラキラさんと出会ったのはです、ねまあ、約34年ぐらい前なんですけどセンター南駅で皆さんと同じようにストリートライブで見かけたのが最初だったんですけども最初はあの大雨の中で、ね、<笑>ラキラさんがリ<笑>林堂の屋根の下でファーストアルバムのエミッション。 ああ若かったですね<笑>聞いた時にもう感動しちゃった<笑> あ, って あ, ありがとうございます、はい、いつかねこのエミッションにもね歌が乗ってっていう感じでできたらそうです、ね、いいなと思だから僕の中でエミッションが特別な思いなんであんまどこうなんかう変えたくないなみたいなアイクさんのそのエミッションがいいなっていうのは あ, ありがとうございます<笑>でも本当にこんなコラボレーションの形になったのはすごくねあのう嬉しくございますねでも本当に今までもね何回かあのこういうステージじゃなくてもあのタリーズカフェの方ではねあの共演とかもねさせていただいて なんですけどね、今日は本当に何かすごいあのすごい大舞台でね、あのちょっと大丈夫ですか？いやいや緊張してます？伊沢<笑>って普通ですよねす。ワクワクします。あのあ嬉しいです、ワクワクの気分で、ぜひじゃあコラボレーションをやらせていただきたいと思いますいいえ。次の曲はあの唯一このコンサートでカバー曲っていう感じのものなんですけども、自分のライブほとんどがあのオリジナルなんですけどもね、今日は皆さんこう見えて知ってる曲をね、まあ、みんなでこう。 合唱というかしたいなっていう思ってるんですけどもねただやみくもりにカバーじゃなくてこういう曲作りの原点っていうのはおそらくそういう民謡とかもう古いこう曲でなんかこう小さい頃に聴いた曲がやっぱりあのすごい印象深いんですけどもこの曲も多分自分の音楽人生の中で大きく影響してる曲の一つですではじゃあ大きなノッポンを振る時 お, お楽しみください ここで、たキらさんの奥様よりお手紙をいただいております。ご紹介いたします。普通にサラリーマンをして、趣味で音楽。それなのに、ある日突然、音楽だけしたい。びっくりよりも、唖然としてしまいました。悩み、苦しみ、 喧嘩の絶えない日々でした誰にも相談できずにいたし音楽で食べていける人なんてごくわずかでしょその一人になるのってでもラキュラは「やってみなきゃわからないだろ」と強い口調「それもそうだな」と思い「やってみたら?」 と答えを出したのは半年後町田オブジェ前で初ライブ誰も聞いていませんでしたがラキラは生き生きとしていました一人二人とファンが増え今に至っているのかもしれませんねラキラを通じてお友達ができた私には今ではラキラに感謝しています <笑>ありがとうございます。嬉しいですではとっておきの曲一曲、あの最後に演奏します。チェンジオ・ブエアとい う, うです。えっとちなみに自分はあの今日ねこのねピアノこれ持ってきたんですけどもこれがねあの自分が一番最初に弾いたピアノです。これでいきます。 ご一緒お願いします。 190枚も満席です。えー、後半、えー、150枚、あと残40枚。これ以上ない、えー。もうですね。えー、今日一日だけの販売のプレミアム CD ついてまいりました。こちらが150枚作ってます。どうにか今日だけでこう、えー、いう数字仕上げていきたいと思いますので、えー、お願いします。あと今日売り上げ目標15万人、どうにかいきたいと思います。 今経費全部いただくからできれきれくろ出てますちょっとこのままだと何かあったとき赤字になりそうなこのまま詰めて続くことを詰めていきたいと思いますのでよろしくお願いしま す, いますあと何か連絡があれば、はいえーはい、前後の案内をいたします司会者ですねよろしくお願いします司会者です 何 時間だけででてても大丈夫すすすかか外はあふれれましょうじゃあいいか難しいかなと思いつつ結構あの竹谷さんの曲がいい曲なのでもう歌詞がもう漏れなく ついてきてるんすあなるほどういう、ね、はい、うん、ぴったり自分でも気に入ったあの歌詞ができましたそうですね、まあ、こ の, C あの CD じゃないですね今日ね、このコラボレーションの CD も、ね、作ってきましたぜひ今日聞いてみてねよ か, よかったらぜひよかったらぜひええー。お願いしますでは、ね、やりますか一、はい、曲目のアルバムはアルバムじゃないですねここで自分の曲の遠くへの曲なんですけど これはソロの方でも今、ラジオ日本のロード番組にもやってますので、毎週木曜日、ラジオで流れてるんですけども、今日はね歌とコラボレーションです。これもいつかねデビューできたので、いいなと思ってるんですけどもね。 次は話してみよう<笑>それ で, あそうです、ね、何回かそうです皆さんも1回でね自分の横にこう来ていただいたらなかなかないですよね何十回みたいにやっとこうより絞って近くに来てくださったそういう方も結構いらっしゃると思うんですけど本当にこんなコラボレーションの形になったのはすごくねうれしくいですねで本当に今までもね何回かあのこういうステージじゃなくても「t a r i n ズカフェ」の方ではねあの共演とかもねさせていただいてなんですけど今日本当になんか す, ごいあのすごい大舞台でねちょっと大丈夫ですか緊張してます、ね いざって普通ですよねぜひじゃあコラボレーションをやらせていただきたいです自分のオリジナル曲で新しい場所、5枚目なのこの曲に自分の曲との、ね、歌詞をね作っていただいてあの、ね、少々セッティング の歌詞があるのはご存知ですか。これから皆さんに一緒に3番の歌詞をですね、一緒に歌っていただければと思っております。こちらは後ろの列ですね。えー、こですね。で、本当にあれば一緒に歌っていただけると思います。皆さんよろしくお願いします。 あここで共演者の皆様にささやかですけれどもいい、ね、どうもありがとうございます。